はいどうも皆さん風神ジャパンニューですということでねこうやって喋って、えー、動画撮るの久しぶりなんですけれどもその久しぶりのあれをゲーム実況やっていきたいと思います、えー、いつもはね、あのー、歌とかダンスとかの、えー、動画を撮ってるんですけれども、えー、ちょっとね、あのー、コンスタントに動画上げていきたいなということで、えー、こういったゲーム実況 アプリの実況をですね、えー、これからやっていきたいなと思います。えー、歌とかね、ダンスの動画はまた別で、えー、また撮りますんで、一、えー、つまたよろしくお願いいたします。ということで、えー、今日実況していくのは、えー、バウンティーラッシュというワンピースのゲームですね。えー、これからね、いくつかゲーム実況していきたいと思いますけれども、そのうちの一つがこちら、ワンピースのバウンティーとなります。 ということで、えー、私の使っているキャラクターがですね、えー、とロジャーさんと、えー、ガープなんですけれども、えーと、ガープはね、ちょっとまだレベルが、ね、あの90いってないぐらいなんですけど、ちょっと育ててる途中なんで、はいまあ、100レベルのロジャーを使っていきたいと思います。で、クラスは SS なんですけれども、えー、僕自身ね、PS が少ないもんで、 ギリギリの戦いを毎回やっております。ということで相手がオニルフィと、えー、シュガーですね。シュガー最近実装されたっていうか昨日実装されたんですね。で、えー、っと、この特性ドおおお、マジなんかおもちゃになってもうた。やばいやばいやばいやばいやばいどうすればいいどうすればいいどうすればいいどうすればいいどうすあ意外とすぐ解けるのね。 これ意外とそんなきつくないんじゃないか攻撃受けないしということでめちゃめちゃ攻撃受けて る, けるわ死ぬあのロジャーねあのー、昔はねめちゃくちゃ強いキャラだったんですけど最近あのー、何でもかんでもワンパンで<笑>倒されちゃうようになってしまいましてえきつい環境なんですけれども、えー、プレイヤースキル低くても なんとか通用するんだぞというところをですね、えー、僕のこの今回の動画を通して伝えていきたいなと思います。いやね、海賊王ですよ、ゴドロドゃ。こんなところでね、オワコンとか言われたくないですからね。というわけで、まずこっちの旗を取っていこうということで、旗を取る多分スキルつなね。愛、は、よ、い、けるからのスキルで。うん、ラッキー。 うもうカオスで言うと、はい、お い, おい、オッケーオッケーオッケーオッケー、順調ですね。いやこういうね動きがね一応理想なんですよ。はいはいはいはい。で誰かまた上がってきましたね。赤犬か、はいそれは当たらない。これで回避の時間をさ、う、相手を受けてたか。ちょっとね時間稼ぎしようと思ったんですけど失敗しました、ね。ということでまず無敵をね剥がさないとね赤犬ちょっと戦えないですから。 いいかむさり撃ってもうさあの攻撃対してね食らってなくてもあのもうかでめちゃめちゃ削られるんでいやほんときついんですよゴリゴリに削ってくからなその点あの最新のね実装されたあのワカドフィーとかはね、あのー、体力50パーになるとそのもうか状態消えますから めちゃくちゃゃく強いですよ、ね、というわけで時間ないけど下は味方がやってくれると信じてこっち時間稼ぎ時間稼ぎはいダンさせるはい、はい使ってフィニッシュありがとうございますいや味方のおかげで勝ちましたいや本当にありがとうございますということで、えー、ウルチさんカタさん えー、ちょっと漢字難しくて読めないんですけど3番さんありがとうございましたじゃあ2戦目もやっていきましょうはい2戦目ですいやねさっきはねちょっと味方さんに助けられまくってしまったんですけれどもえっ、ー、と個人のね、えー、力をもっと出して活躍して、えー、ロジャーがまだまだ通用するんだぞというところを見せていきたいと思いますさてこのエリア相手がうん、食らっちゃったな とりあえずこのマグマだまり利用してジャスカイしていい可能性を言っていくるで倒せる系というかレイリーがいるからとりあえずスキル打って様子見に行って味方いるんでね大きく立ち回ってきましたねで2個ルフィ<笑>珍しい初期ルフィというねで まあ、ミカツさんありがたいことにいっぱいいるんで、はい、こちらベリに取ってこうはい掲揚とあと初期ルフィか初期ルフィがいるからこいつを、えー、ワンパンできないかえっ、ー、とキッドさんがやってくれると思うんではいありがとうございますデーブスト来ました赤い抜きではいそれは当たらないと思います これをああ回避できなかった無敵まず剥がしましょう無敵を剥がしてもう一回おめちゃくちゃナイスありがとうございますおでんさんということでいやこれねおでんほんと強いよねあのー、この前ねあの何ヶ月か前おでんの復刻あったんですけど引いとけばよかったなマジで初期<笑>ルヒ初期 いや怖くないなすぐ倒せる<笑>くそ逆に回避難しいですよねなんか初期キャラのやつって出が遅いから逆にむずいということでわん ン, パンいやかぶさりねやっぱ強いっすようんロジャーはまだまだいけると個人的に思ってますい や, やっとの思いでね100レベルしたからうん でねあのー、ロジャーを100レベルにした時の動画をね、あのー、撮ってたんですけど出すの忘れてたんで、えー、これからまたねちょっと上げていきたいなと思ってますっていうかちょっと助けてって言われてもうそっちに行くと真ん中 C 旗これ取られちゃうからそうですよねはいまる子ちょっと厄介な動きするなとりあえずはい 時間稼ぎカむさりよしえなんかラグくないとりあえずスキルはい KO あっいやでも大丈夫大丈夫大丈夫間に合う間に合 う, 間に合うはいありがとうございましたいやでもそんな悪くない立ち回りなんじゃないですかうんりかし戦えたとは思うすけどもうちょっとねあのうまい立ち回りで、えー、見せていきたいなと思って ますということで2戦目やってくれた桃尻、えー、さんえにこちゃんマークの方ジュニさんありがとうございますいやおかげさまでということで3戦目ラストいってきますはい3戦目ですラストなんでね、えー、しっかり勝って終わりたいと思いますということでシャボンに乗って上に行くでねやっぱ上制圧するの結構大事なんですよねこっからね あのー、相手のエリアにまたいでいけますんでということで多分スキル打つはいよけるよねそれはねゾロさん大体ね遠くから打ってくるんでそれさえ気をつけてしまえばそんなに怖くはないですよねということでちょっと狙いたいな狙いたいなかすめたいなちょっとずるいけどいいとこ取りしたいカムサリ打とうかリ。さりういはい OK ずるいんすけどねこういうあのかすめ取る感じはい避けるかすめ取る感じが今のロジャーこの環境でやってくのに結構大事なのかなと思いますであウソップ来たなウソップこのウソップ何とかしましょうかはいそれは当たらないねウソップねあのスキル食らっちゃうと結構食らうんすけど、えー、ここはねあの冷静にやればそんな怖くないです 動きをよく見てねあの通常しっかり当てていくという作業になりますはいバシッバシッともう一回だね2回復活するんですよ一回するせこれはい OK 敬語ですねということで向こうの旗ちょっと貯めていきましょうかねでこっち貯めてる間に多分向こう側から上がってくるんでそしたらまた向こう行きましょうかはいやっぱ来ましたね ということで、レイリー、レイリーなんか壁に隠れてね、チョッパーみたいにしてますけど、あ黒ひげ来たか。いや、でもね、黒ひげの攻撃も、実際全然、あのー、はい、そうなんですよ、あの、全然食らわないんですよ。なんで、とりあえずスキルと。OKOK。あと、いやマジか。いや、かむされはい、OK。ありがとうございます。5旗でしたね。 はい、い味方さんマジ強かったっす結局ねあの助けられちゃったんですけどうーんロジャーの立ち回りとしては結構、まあ、今回良かったんじゃないかなと思ってます、えー、まだまだこの環境でも通用するっていうところちょっとは見せられたんじゃないかなと思ってます、えー、コメントご評価チャンネル登録お待ちしてますということでニラさん天聖さんロマンティカさんありがとうございましたまた次の動画でさようなら